令和元年6月15日、阿蘇市内牧 の, のホテルで農事組合法人阿蘇・オクラの設立総会が開かれ、阿蘇市で3番目の農事組合法人が誕生しました。この日開かれた設立総会には、組合法人に参加する農家の人や阿蘇市、県、 それに ja 阿蘇などが出席して行われました。まず、発起人を代表して成田和明さんが挨拶続いて、佐藤阿蘇市長や岩本健義らが祝辞を述べ発足を祝福しました。そして、議事に入り、定款や事業目録、役員選任などの議案を全会一致で議決しました。阿蘇市内で農事組合法人ができたのは黒流れ。 壁水に次いで3番目で、阿蘇・オクラの組合員は28人、農地の面積は50ヘクタールで、米、麦、大豆などを栽培するということです。農事組合法人を立ち上げることによって、水田の有効活用や共同作業による効率化、地域農業の担い手不足の解消につながるほか、 さまざまな支援制度の活用や税制の優遇措置が受けられるメリットがあるということです。